皆さんこんこにちはゆるふわまったり勢のゆかりです今回は自己紹介動画をついに作ってみました、まあ、特に自己紹介をすることなく今までゲームの実況配信とかしていたんですけどこの動画を見てゆかりさんについて詳しくなってもっともっと楽しく配信に参加してくれたら嬉しいですそれでは早速自己紹介動画を見ていきましょうゆるふわまったり勢とは ゆるふわとまったりとぜいを足した造語です。で予するとゆるく軽く自由に無理せずって書いてるんですけどもう本当におきなにエンジョイ勢としてエンジョイ勢の中のエンジョイ勢として楽しむのを表した言葉になってますどんなチャンネルでしょうか 今はゲームののライブ配信実況をしたり動画の投稿をしししたたりり動画投稿てます将来は雑談とか他のことにも挑戦してみたいなと思うので VTuber になったのもいろいろお試し配信とかもしたりしてるんですけどまたそういうのも含めてチャンネルの成長を楽しんでもらえたら嬉しいです。というか一緒にチャンネルを育てましょう なここととはもちろんこれゲームをすることでするで特にいろんなゲームの世界を見ることだから新作の発売前とかまあ新作じゃなくても私が新しくゲームを始める時にゲームについて調べたりとかいろいろしてるのが一番楽しいですで逆に気軽にいろんなゲームを遊んでいるので なんかこれやってみてほしいとかっていうのがあったらまあその時の懐具合次第ですけどねやるのでぜひコメントとかで教えてください苦手なこと続けること終わらせることゲームのクリアがなかなかできないんですよ終わりのないゲームもなんかそしゃげとか結構ハマりがちなのでいろいろやるんですけど なんか気が付いたらやってないみたいな。どうして VTuber になったの？理由は二つあって、一つはバーチャルの世界を楽しみたいなっていうともう一つは自分の推しの姿で配信したい。この子可愛くないですか？まあ私なんですけど可愛いでしょう。まあおしですよね。 好きな姿な姿のででことで個人的にはバーチャルの世界に遊びに来てる V トラベラーとか V ウォーカーみたい な, なんかまあバーチャル旅行者みたいなお散歩してるぐらいの気持ちで v チューバーしてます今後の目標も立ててみました1個目は いいいいろろ挑戦ししていっぱいの人と、YouTube、を楽しむこと。まあ今いろんな人に YouTube の実況配信に来てもらってコメントしてもらってとか動画見てもらってコメントもらってとかがすごく楽しいのでもっといろんなことをしてもっともっとたくさんの人が来ていろんな人と YouTube を楽しめたらいいなと思ってますゲームをクリアすること さっき言った通りゲームのクリアがどうしても苦手で積んでるゲームがいっぱいあるんですよねなので動画をちゃんと作ったりとか一緒にライブ配信をしてみんなと一緒にゲームをクリアできたらいいんじゃないかなとゲームをクリアするためのモチベーションとしても頑張っていきたいです3個目はキリンの角を生やすことイリン分かりますか首が長い。 いいんです今うさ耳がアイデンティティみたいなところあるんでちょっとアイデンティティの喪失とか言われちゃうかもしれないんですけどい好きなんでですすよ結構可愛くての耳と角を生やしたいです、ね、将来的にはこのうさ耳がキリンの角になってるかもしれませんその時は今後の目標を一つ叶えたと思ってくださいということでいかがでしたか自己紹介 私について何か新しい発見はあったでしょうか聞いてみたいこととかがあったらコメントで教えてくれればどこかでお返事します。それからこれを機会に次の動画配信にはコメントしに来てください。普通に動画を投稿したところにもコメントくれたらすごく嬉しいので感想でも足跡気分でも何でもいいです。コメントしてってくれたら嬉しいです。ではでは皆さんゆるふあまったり勢のゆかりさんを今日は覚えて帰ってください。 バイバイ。